それでは次にですね、セクションの 2.2.3 で、非不整数の二進十進変換という話を扱いたいと思いますで。なぜこの話をここでするかというと、実は、その法な法のアイディアで効率化できるという法、まあ法 の, の応用の一例であるためです。でここではまず、その非不整数の二進表記を十進表記に変換する計算を考えます。 ここから先はですねあの、まあ、同じ数値数を表すのに二進表記や十進表記が混在しますのであのここのスライドにありますようにあの数値を括弧で囲って二進表記のときは右下に2それから十進表記のときは右下に10というふうに書きますので注意してくださいで、まあ、ここで取り上げる例題は M として二進表記で1011011 これが、受信表記ですと、91なんですけれども、で、与えられるのは、この1011011で、これに対して、この二清表記 の, この数に対して、受信表記の91を求める手順を見てみましょうということです。で、どういうふうに解くかというと、MX という多項式をこう定義するんですね。 6次の多項式なんですけれども、それぞれの係数が、この与えられた M の各桁の数の並びと同じように並べるんですね。例えば、えっと、えっと、そうですね、あの一番主係数が1、1は一番上の桁を取って1、それから X5 乗の係数は 上から、M の上から2桁目の数が0なので0っていうふうにして、こう、あのそれぞれの桁の数を係数にして並べますで。そして、この MX に対してと、この M の、MX の X に2を代入する問題だとみなして、それでフォーナ法を適用するというのが今回の問題の解き方です。で、えっと、実際にですね、このフォーナ法の で、行う計算の手順に従って、この多項式 MX をまとめてですね、それぞれの桁に変数を代入していくという形で書いていきますと、こういう形で、最終的には10進数の表記の91が得られるということになります。ですので、 まあ、この最初のスライドにあるようにですね、この2の6乗プラス2の4乗プラス2の3乗プラスっていう形の求め方に比べると、多項な方を使った方が、あのまあ、掛け算の回数ですね、あのまあ、掛け算や足し算の回数を少しあの減らして計算することができるというわけです。で、次にですね、その逆で今度は非不数数の十進表記を 二進表記に変換する問題を扱いましょう。で今度はその91、十進数の91を二進数で表記するという問題を解きたいと思います。でこの解き方については多分皆さんもこれまでの数学の授業の中でどこかでやったことがあるかもしれませんが一応ちょっとそのやり方を見ていきたいと思います。えっと、まず91を2で割るんですね。 そうすると、小が45で余りが1になりますけれども、これをこのように書きます。91を2で割って、小が45。あの普通の割り算と異なるのは小の45を下に書くんですね。余りの1をこう右側にはみ出させて書きます。で、今度はこの45をまた2で割って、2で割りますと、この余りが22で、あ、じゃあ小が22で余りが1になりますね。同じように、どんどん下に、この、 割った時の小とのいい22を2で割ると、小が11で余りが0っていうふうにバーッと書いていくとで、最終的に小が0になるまでこの計算を繰り返します。そうするとなんかこういうですね、こうあのタワーみたいな式が出来上がるというわけなんですけれども、で、今度はこの余りをですね、えっ、ー、と、右の方に並んだ余りを、えっ、ー、と、下の方の数から順に左から並べていきます。 えー、と下から見ていく と,、えー、と一番下が11111というふうに余りが並びましたのでこれをえ左から並べるんですね1011011とそうすると実はこの1 0 1 1 0, 0, 0 1 1っていう並びがこの最初に与えられた受進数の91の二進表記になっているというわけなんですねでまあ計算法は分かったとでなぜ そうなっ実は、あの、こんなこんなアイディアで説明できます。で、えー、とまず91を最初2で割りましたね。2で割って、小、えー、が45で余りが1でしたの、ね、で、まあ、91を 45×2 プラス1というふうに書いたわけです。で、今度、この45、小の45をさらに2で割って、小、えー、が22、えー、余りが1というふうに書きましたねこんなふうに書けます。 同じように、どんどん小を2で割って、小と余りに分けて書いていきますと、こういう形になっていて、ね、最後、一番下の行にあるような表記になるんですけれども、実はこの展開の仕方っていうのは、の先ほどですね、あの受信数の91を2進数で表したときに、オーナーを使ったときと全く同じ展開の仕方になってんますね。ですので、えっとまあ、あのこの、 あの以前習ったかもしれないこの筆算の方っていうのは実はこの91という整数受信の整数をですね、えー、とこのような非公な方の、えー、とアイディアでこう展開したとそういうそのまあ1か0の係数を求めていったら二進数の表記になったということがわかるわけですで。とりあえずこのようにして このコーナー法のアイデアに基づいて、その非不摂生の西に実施変換ができるというのは、ここでお話です。ここまでよろしいでしょうか。